女子駅伝スーパー中学生ドルーリー主演里が尊敬する陸上選手は日々努力重ねる姿尊敬。一人部員が、ロス五リンの星、え簡単岡山のドルーリー主演里、シエリ、津山鶴山中3年、が3区3キロに登場し、同区歴第1位となる驚異の17人抜きを披露した。区間新の9分2秒で従来の記録。 13年高松持無線尾、19年南ヒューガ、お8秒短縮。昨年8月に全国中学校体育大会1500メートルで優勝した力量を見せた。中学の陸上部で3年女子は1人だけで、たすき渡しも初めて。28年ロサンゼルス五輪に向けて企画外のニューヒロインが現れた。殺走とかけた。 スタートから勢いよく飛び出し、わずか200メートルで3人抜き。それでも、ドルーリーに呼吸が荒くなる様子はない。鋭い腕振り、大きなストライド。衝撃の17人5棒抜き。抜いた人数は覚えてないですという意思さを見せる一方で最低でも9分、5秒は切りたかったのでよかった。8分台も視野には入ってました。徳谷重。 それでも9分2秒の区間心、14日の開会式後に公言していた目標を有限実行し、初の都王子にも萎縮しない堂々たる走りを見せた。カナダ人の父と日本人の母を持つシンデレラガールだ。津山鶴山中陸上部の女子部員は各学年で一人、三学年でわずか三人。 女子単独の駅伝チームを組めず、昨春までタスキの渡し方すら知らなかった。奏者が殺到する中継所での心構えは、岡山の山口栄里監督、50、に教わった。落ち着いて、ね。全国舞台の駅伝は初めてでも、改装した。恵まれない環境でも、自分で工夫する。普段の練習メニューを組み立てるのはドルーリン本人。 体の調子を見ながら決める。今はラストスパートに意識を持ち、インターネットで調べた練習メニューを実践。ラストへのこだわりは憧れの田中家実、23イコールトヨタ自動食器の存在が大きい。昨年4月、田中の走りを見るために兵庫を訪問。ラストの切り替えだったり日々努力を重ねている姿とか尊敬できます。 写真撮影をねだるほど尊敬する存在だ。走るのが好きだった。小学4年で競技を始めた。チームの練習は短距離がメインだったが、リレーマラソン大会に向けた練習中に周りより走れる、と自分の長所に気づいた。中学生が走る3区における過去のごぼう抜き記録、13人を大きく超える激走。 スケール感の大きさは世界も予感させるが、背伸びはしない。卒業後は高校へ進み、インターハイでいい結果を残したい。成長を重ねれば20歳で迎える28年ロス五輪も見えてくる。田中は21歳で東京五輪1500メートル8位の結果を残した。同じスピードランナーの背中を追う。竹本ほのか。逆三角のルーリーシュエリ、シエリ。 菱形生まれ2007年平19、11月16日、岡山津山市。カナダ人の父と日本人の母を持つ。菱形競技歴、小学4年時、地元の津山ジュニア陸上競技教室で始める。小学6年までは陸上と並行してバスケットボールにも親しんだ。同教室の佐藤氏は、バスケットボールで鍛えた体力がもともとあった。 バスケでも中心的な役割だったそうです。岸形主なタイトル、昨年の全国中学校体育大会女子1500メートルで4分23秒79を出して優勝した。2位に5秒以上の差をつける独走部位だった。同年 U16 陸上大会女子1000メートルは2分45秒84で優勝。1500メートルの自己ベストは4分22秒00。 菱形趣味、絵を描くこと。岡山県内のコンクールで入賞したこともある。菱形身長157センチ。まドルーリーの恩師が京都を訪れて声援を送った。地元の津山ジュニア陸上競技教室で小学校時代のドルーリーを指導した佐藤俊二氏、61は在籍時はディレイにも出ていたのでスピードを持っている。 それが今の距離でも生かされているんじゃないか、と活躍を喜んだ。当時から美しいフォーム、前に人が見えると闘志をみなぎらせる負けん気の強さがあったという。レース後に声をかけると本人は悔しげな様子で、8分台を狙ってたんでしょうね、と話していた。菱形区間賞。逆三角イッ6キロ、古海洋、新潟第一生命グループ19分6秒。 逆三角二区四キロ、渡辺七吉、神奈川パナソニック十二分三十一秒。逆三角三区三キロ、ドルーリーシュエーリ、岡山鶴山十九分二秒イコール区関心。逆三角四区四キロ、山本由美、京都立命館宇治高十二分五十六秒。逆三角五区四千七十五キロ、亀杉真穂、千葉スターツ十三分七秒。 逆三角六区四零八七五キロ、近藤君、神奈川東海大相模高十二分四十七秒。逆三角七区四キロ、岩崎町子、福島学法石川幸細谷愛子、京都立名館宇治高十二分三十四秒。逆三角八区三キロ、木戸坊の実、福島石川中九分四十三秒。逆三角九区十キロ、松田随生 大阪大発三3 1分22秒。岸型全国都道府県大抗女子駅伝9区間4295キロで争われ、今年は第41回。3、8区は中学に3年生を起用。その他の区間で高校生を最低3人起用する。新中学校。